책읽기를유독좋아하는사키이때갑작스럽게바람이불고그리고노도카와의만남 あれすみませんそれではあれ学生 はこれで。待って。あんたマージンできる？んルールはわかりますけど。ちょうどええわ。あの調子じゃ部長もなかなかおんけんね。部長が起きるまでのつなぎじゃ。トメヤマ年じゃ。よろしくな。一年の宮永さきです。原村のどかです。私も1年です。그리고사키의눈에들어온노도카의같은토なのに いいや。たけちゃんはすごいんだぞ。最強の中学生だったんだ。個人戦優勝者じゃ。楽しみだじゃん。うちら麻雀部も特訓中じゃ。私、加藤かゆきね。水論大臣。え。モール社新社大臣。リーチ。 それロンです。三色諦めて上がりかい。やっぱり素人大丈夫。じゃあ、私は。じゃあ、二回目行くね。いつも。千二千です。マジかい。ロン、三千九百です。え<笑>、また。千三百。高いって買ってたのに。 今回ものどかな圧勝じゃなじゃあ私はこれでえちょっとダメ勝ち逃げはずるいじぞでも私勝っても負けてもいませんから確かにプラモイゼロじゃなでも部長が起きるまでの約束だじゃんがっつり寝ちゃったえ学生議会長 武井久さんは麻雀部の部長でもあるんです1年の宮永咲です部長が寝とる間入ってもらったんじゃ続けて続けて半ちゃん2回でプラマイゼロなのね9万積もってローマン切りなんでわざわざ3色と単野を消して安い手をかいできないこの子の打ち方また奈々ちゃんを取ってか会長も来たので私は帰りますね 今のこの点数はプラマイゼロっぽってことは3連続プラマイゼロ今回ものどかな圧じゃスコア見て気づかないの ?3 連続プラマイゼロが恋だとでも言うんですかプラマイゼロなんて勝つより難しいわでももし圧倒的力量さだったらさっきへしんりょくをかんぱんマジャプ部長 Like, もう一回もう一曲打ってくれませんか이렇게다시サキイねこの空間を支配する超人的な幸運が12002300です神か悪魔か。 宮永さん麻雀部に入らないごめんなさい私あまり麻雀好きじゃないんです毎回プラマイゼロなんて人間にできることなの部長何しとるんじゃ大会まで一月切ったっけえね何を悩んだの？んじゃ団体戦 どうしようかなうち部員4人でしょあと1人入ればエントリーできるの宮永さんとかああフラマイゼロの1年生か私は嫌ですのどか私は認めません先週の3日目は貸し出し中ですね貸したあげよマージャン部の部室に本がたくさんあるからさっきルチェグロを言いなんで超見えか今屋上に 宮永さんこんにちはつもダブルリーパチつも完全に突き放したまたプラマイゼロになっちゃっただって今回も原村さんが一人勝ちじゃないですか私は1000点スタートだから1000点スタート何の話じゃ宮永さんは1000点他の3人は3万3000点スタートってことでごめんね点数はこう 아나타이요한노타는또책으아일타권유이하는데살짝흔들리기시이한사키타나타는갓이아요는 사키에게는부모의이혼라그리라는사연이마었네요그리고엄따라니도마를인데리따라간언니도마자고수인데넌도카리니도마자카라도마자을따가노니도마자코스인데넌니도마자자니라 全力でで打ってくれるんですね得打ち開始はいどうして麻雀部に入る気になったんです原村さんと麻雀打てたことが楽しかった全国大会に行かないとダメなのお母さんとお姉さんが東京にうんまだ離婚はしてないんだけど麻雀を通してならお姉ちゃんと話せる気がするお姉さんも全国大会に出てくるの優勝候補だって本人も出てたお姉ちゃんに会うために 原村さん、一緒に行こう。全国、一緒に行こう。だったらもう、手加減とかしないでくださいね。サキへカ 응、全国に、全国に行けば、お姉ちゃんに会える。 はい皆さん注目県予選まで一月を切りましたこれが団体戦のルール目を通しておいてね全員で10万点持ちその点数は維持され最終的にトップの学校が勝ち進めるって仕組みそういえば今日染谷先輩は真子、ま、の家って雀荘ンンやってるでしょ人手が足りなくてその手伝いだってで野坂と宮永さんも手伝いに行ってあげて私たちがですか 部員以外と打つのも勉強よ県予選向けての特訓だと思って行ってらっしゃい私もダンスを着たかったよ今日はあの二人に行ってもらいたかったのチームワークが重要だからおお、こっちじゃなんですかこれうちの制服ダンスはこうでもせんと客取れのってな うんせめて染谷先輩みたいなのがよかったあれも着てみたいですね原村さん意外とメイド服気に入ってるんじゃそんなことありませんユニフォームにユドンマウメドンドドカクリゴチャムシオオムチョスへソユチャデン ちょうどあちらのタがよろしくカツドンとくまりましたよ。食사도엄청オ걸스럽게먹네요スロ逃げ切りたいのに手が伸びない。 やり相手に噛んなんて嫌な感じの正体はこれだったんだ60分残駆まくった噛んしておやりー相手にドラを増やし理解できん打ち筋じゃろう今頃じゃんそ荘で楽しくやってるじゃん二人をへこましてねってお願いしてあるのプロって 安子え야스코あちゃんカード持ってるじゃんおお不じゃん원대한계획이었네요結局私が5連続トップね藤田さんはプロなんざよえっおかえりもっともっとおばが強くなりたいんですそう来ると思ってもうプラン立ててあるから 強化合宿あ強化合宿を行うことになっ た, った私たちが向かったのは山あいの風情ある旅館麻雀の練習に励むことになると思ってたんだけど止まったことまったことないよ高難な高級旅館で合宿なんてじゃあここの宿泊代はお願いします機内をご用意しましたあここはふん 部長を信じたのか間違えちゃったのおかーそれでは床が傷んでしまいますよ雀荘といい今回といい部長部長のことですから次の部屋行きますよはい体力面の強化いんでもねえがあるまい、うん、あ走り込みは全員参加ね何マンシン部の合宿とは思えるのマジャムなら ティン・フォー・ティン・フーとかフルコて部長は何をしてるんですかねすいません、バイマンです私も戻りたいぞ家に戻りましょうどうしました本物はいいですねこれで逆転です負けたのに楽しそうじゃのそれでいいのよ合宿の成果だから 夜起きですね何を見てたんですか景色を綺麗だなーってじゃあ私も一緒にあの日原村さんに会わなかったらこんな気持ちになることなんてなかったからそれは私もです一緒に全国へ あな、so so ま、たがいてくれたからここまで来れた涙は全国優勝までトップカント。